前回の数から久々のカズさん検証シリーズそう魚を焼いてどれぐらいレベルが上がるかかまどを20個用意してさらに魚を20スタックこれを使ってみるとおっあ あ, あ、でも思ったよりレベル上がるじゃんこれなんかもしもようにちょっとストックストックしておくかな。 はい、どうもこんばんは、かずくらでございます。いやー、前回のですね、魚でレベルアップは大成功いたしましたよね。 いや、まあ、でもでもま、まあ、まあ、まだね、ほったらかしなんだけどね。これどうしようかな。なんかで必要になることあるからね、これはこれでまた置いておきたいなと思うんですけども、え、これ役に当たってね、そうなんですよ。必要となるのがお魚さんでございます。え、というわけで本日はですね、えっと、あっちの方行ってみましょうか。さあ、最近ですね、いろいろ村の整備してるじゃないですか。そんなこともございまして、いい感じにですね、あの、分かれてきたと思うんですよ。よいしょ。 ほら、ゴーレムの感じがね、えーと、ここはまだ若干多いかもしれないけど、ゴーレムの数がですね、いい感じにね、ばらけてきたんですよね。ここなんかね、すごく少なくなった。あこっちの世界どうだろうね。おおびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくり。え、ちょっと待て待て待て。あ、やべやべ。やべやべ。行く行く行く行くい く, い く, いくよしよしよし。一 た, た助けたぞ。ちょ待ってろ。待ってろ、お前。よいしょ。 よしよしよしよしよし。なんとかなったな。ただ、村人が相当数こっち来てるのは気のせいだろうか。まあ、いっか。<笑>さて、こっちのあの方はまだ怒ってんのかなどうなんだろう。いや、どうも。どうもこんばんは。やべやべやべ。やーべーやつの声した。どうもこんばんはとか言ってる場合じゃねえよ。大丈夫か 大丈夫だな。やっぱ怒んないんだよね。やっぱね、この、ネザーの方に、えっ、ー、と、ゴーレム連れてくるのはいいことだよね。喧嘩になってもすぐね、収まる。えっ、ー、と、今日、今日はいいんだよ。今日は金集めいいんだよ、金集めは。えっ、ー、と、帰りましょう、帰りましょう。いやい。てで、今、ま。あ、そうだ、ここで一つ言っとこうかな。あのい、いつもね、皆様の愛のあるコメントありがとうございます。いい意味でも、悪い意味でも、えっ、ー、と、荒れてるんですけども、えっ、ー、と、久々にちょっと面白いの来たので紹介しておきましょうか。 カズクラを五七五で表そう。十三件。あ、やべえ、なんかこれすごい楽しそうだな。カズさんは面白いよな、クソテンパ。んー、まあまあまあ。んー、まあまあ、一発目はこんなもんでしょう。なあ、二つ目。カズさんの髪の毛の質、ほぼひじき。はい、えー、なんか、なんか深いようなね、薄いような、なんかよくわかりません。三つ目。意味不明、やることすべてミスる。うまい。<笑>いや、最高だね。ちょっと、ちょっと笑っちゃったな。みんな、うめえじゃねえかよ。なあ、ちょっと、参りましょう。 よっかいしょさあただいまただいまでございますあここまだゴーレムさん止まっておりますねそして<笑>おおやべやべすんげえ な, なんかいきなり効率よくなってねえやばくねあの効率どうしたよえあんな沸いたことなくね今までちょっと待って行ってくるわどうしたよーなんでこんなどうでもいいときにねえっ、ー、と湧くようになってんだよよいしょよいしょ すんげーなんか良くなったな捨てたもんじゃありませんねまだこちらのトラップもねおおやばいやばいやばいいいやん<笑>なんかいいやん色々ゲットできてるやんあっレギンスだ久々のこれこれいただこうちょっとファッショナブルにポイっとやーべまた、あ、超かっらくなったじゃんさあではですねこれで向かいましょうあっちの方へ ちょ、ちゃく。ん、さあ、ではですね、どうだろうガーディアントラップの、おー、すごい、すごい、すごい、すごい。落ちてるわー、いっぱい来てるわー。えー、ではちょっと下の方向かいましょう。 さあ、これはですね、えっ、ー、と、このカズクラワールドで有名なガーディアントラップでございます。えー、ただですね、こちらの方に、えっ、ー、と、皆様からアドバイスの方を来ておりまして、今回はですね、この下の、えっ、ー、と、レールでございます。レール問題ね。まあ、今現在ですね、えっ、ー、と、見ると、まあ、結構時間かかるような感じなんですよね。えっ、ー、と、そろそろ動き出す。ほら。戻ったりなんないで、えっ、ー、と、結構時間かかるんです。えー、そしたらですね、これですよ。 ちょっと効率悪いな回収しきないで消えてるやつ絶対あんだろわざわざ一箇所止めないで一周させて戻ったらホッパーで回収すればいいのにはい、えーそうなんでございますね前ですね、えっ、ー、とパン回収機作ろうとした時にやった あれでございますよ。えー、そんで、えっ、ー、と、画像付きでね、送ってもらったんだけど、ちょっとどこやったか忘れちゃったから。えー、本日はその修正とね、まだ一つ問題点ございます。えー、これですね、えっ、ー、と、夜通し、ね、あのー、放っておくとさ、あの、ここがいっぱいになっちゃうことがあるんですよ。おーおー、まあ、また鉄が。まあ、ここいっぱいになっちゃうことあるんでございますよ。っていうか、夜だな、これ。大丈夫かな色々。これ湧きそうだから怖いんだけどね。まあ、いいや、作業していきましょう。 えちなみにね、あれ、うまいこと動いておりまして、えっ、ー、と、まあ、ぶつかって、速度落ちることもあるんですけど、いい感じにね、まだまあ止まらないんだよね、なんだかんだでね。まあ、あここら辺含めて、えっ、ー、と、修理でございます、修理。あここもね、俺頑張ったや。うんうん。夜通し頑張ったよ。ちょっと待って、これワッキーがね、甘いかもしんないからね、出てきたら困るからね、ちょっと。よしよしよし。っていうか、さっきからめっちゃ落ちてきてるような感じ、見受けられたんだけど。 やばくないここ、やっぱり。さ、ではね、参りましょう、参りましょう。さあ、ここですね、ええー、と、いい感じに直していきたいなと思います。えっ、ー、と、これどうすればいいんだろうね。ああ、でも今回やりたいやつちょっと違うからな。参ったな、それはそれで。もう今回のなんとなくわかりますよね、これね。そうですよ。ここもね、壊してしまいます。壊させていただきましょう、もう。すいません。ごめんなさい。なんか埋まってるわ。 回収しとこう。ほんで、不要な場所は埋めてしまって、これも回収だな、もう。よいしょ。あ、いらっしゃい。えー、ではね、参りましょう。えーっとね、ここをいい感じに繋げていくから、あー、スライムブロック忘れたわー。いっか。よいしょ。ちゃんとまじ、真面目に作っていきましょう。こんな感じでいいよね。で、こっからね、少し加速は必要だろうから、ちょっと贅沢にね、レッドストーンブロックなんかいっちゃいましょうか。おっおっおっ二つぐらい行った方がいいのかなぁ。ほんで多分上まで登っていくと思うんだけど、試すか。 <笑>かすんげえつてんな、なんかね。まあ、行, 行きましょう、いきましょう。えー、まずはこうして、ほんで、レールを、よいしょ。こんでいいんだよね、基本的には。ほんで、上まで登るかを、まず、まず、検証でございますね。一箇所にちょっと集めたいんですよ。えい。行け行け行け。あっ。楽勝だね、完璧じゃん。あら、まず、上のシステムちゃんと作ろうかな。下はね、なんだかんだ、今、今考えたけどさ、難しそうじゃないこれ。ふふ。まあ、とりあえず、えっ、ー、と、一箇所に集めるシステム。さあ、上の方、参りましょう。 さあやってまいりましたえー、とりあえずここまでトロッコが来たんですけども次ですねはーいこれでございますーえー、こっちの方と統合してさらにえー、これを延長していい感じにですね工夫するんですよさあではですねーえー、っとやっぱ基本これねうん今ちょっと壊さないといけないよなこれな多分なうんあ さあ、では参りましょう、参りましょう。今回、どうすんのかというと、どうすればいいんだろうね。おお、頑張ってんな、頑張ってんな。しっかり考えてやらないとね、どん詰まりになるからね。まずは、ホッパーはね、まあまあ、これ絶対だと思うんだ。こうして、もうちょっと延長しないといけないと思う。ほんで、こう。こんでいいんじゃねえのかなほんで、こちらにつきましても、こっからね、今やってくるだろうから、いや、いろいろ難しいな、これ。こっちはこうか。 混んでいいのかなあとはね、ちょっとごめんよ。ここは普通のレールで、まあまあ進むでしょう。ほんで、ここパワードレール。で、ここもパワードレール。よいしょ。混んでいけると思うんだけどなぁ。なんか変なタイミングはね、来るかもしれないけど、いけると思うんだけど、ちょっと待ってろ。まずは一旦ね、これつなげよう。ぽい。よーしよしよしよしよし。来ましたよ、来ましたよ。それぞれの装置作りでございます。次は。まずは、カラーの、えーっと、レッドストーンでしょう、これ。 で、カラーの、トーチ、ぽい。今んで一応できたよね。ほんでまずは動作確認参りましょう。えーっと、ここはさ、レッドストーン。さあ、ここに置いて、いってらっしゃーい。いや、ちゃんとね、うまいこと動くと思うんだけどね。で、ここに戻って、カラーの、入れて、出発したら成功。 おーし、オッケー。な、にこっちだ。こっちもね、ま、あ似たようなシステムにはなると思うんだけども、いけんのかなここにまずブロックは一個必要だよね。あれ、いけるかな横との兼ね合いで。心配、心配になってきたおじさん。これもね、えっ、ー、と、ポイっておいて、まあ、これは確実だよね。今と、同じシステムでいけんのかなこれ。 一番上、えっ、ー、と、もう、用もなくなったな。なあ、すまない。味気ないけど、これにして、こうするいけた、これで。試してみましょうかね、これ。えっ、ー、と、ここもね、一箇所ぐらい入れとこうか、レッドストーンぐらい。よいしょ。な、この中に、えっ、ー、と、幾分かね、魚とか、こういうのをちょっと入れてみましょう。ほんで、カラーの、さあ、さあ、さあ、どうなるか。ちゃんと動くか、これ。 今多分ね、吸い出してるところだと思うけど、これでスタートしたら完璧なんだけどね。さあどうだろういけるかお前にお前にいけるかあー、来た来た来た来た来た来た来ましたね。成功ですね。よーし、ではですね、次に大事な、えーっと、これ。これがね、詰まりすぎちゃうって問題点を今から直していきたいなと思います。えーっと、これ、これだけ貴重だから、ここら辺だけいただいて、いやもうこれ<笑>、 何も特別なやつじゃないんですけどね。えっ、ー、と、まず、まず壊しまーす。ポイっと。ほんで、今回はですね、えー、っと、チェストがある程度ね、数まとまれば、もうそんで成り立つと思うんです。ほんでいいよな。えー、ではね、参りましょう、参りましょう。 まずはこちら、ドロッパーね。えー、っと、上、上に向けて、えー、っと、もう、こんぐらいやったらね、やべべべ、やべべべ、めっちゃ狙われてる。やめなさい。<笑>あとはでございますね。横に、このレッドストーントッチがあるでしょ。これをね、ええー、と、今、段々にね、ちょっとつけていきます。あ、基本的にはこんなもんか。ね。 あ、やべ、いやーあ、一体、一 い, いわー。え、あれだけ厄介だな、今ね。やばいやばいやばいやばいやばい。上に無駄に、無駄にいろいろ出てきちゃってる。<笑>まずいね。早く早く作んないと。いや、やめろよ。ちょっと攻撃とか。振りとかじゃないんだから。まあ、でもね、もう、もう、もうちょいですよ、これは。よいしょよいしょよいししょょほんで、ここにね、これ、これをつけて。よーしよしよしよしよしよしよし。よしよし、もう、もう大丈夫だ。何も怖くない。あとはね。よよよいいいしししょょょよいしょ。 もう、もう、こんで完璧。ほんで、えっ、ー、と、もう、ここもちょっと、と、閉じてしまいましょうかね。もう、これどうすんのかというと、もう簡単ですよ。これ、ホッパーでね、えっ、ー、と、下にね、つなげるだけ。うん、立ってこんだけでございます。ほら。 ほらほらすごいでしょこれだんだんにですね、えっ、ー、と、どんどん溜まっていく仕組みなので、もう、安泰だよなー。これ2日3日ぐらい置いといても大丈夫なんでございませんでしょうか詰まることございませんね、今度ね。いやー、これでですね、効率的にまた集まるようになりましたよ、ほっといても。もう夜通し掘っていくだけでね、えっ、ー、と、このね、後ろ の, こ の, この、この、このこのブロックが手に入るから楽ちんだよね。えー、ちなみに今現在だけでもね、もうじゃん、じゃんじゃん集まってきてるみたいでございます。えー、っていうか、 あ、こっちのやつももう今今稼働してるのかなあそうだわ稼働して集めてきてくれてるんだわこれ最高だわなここら辺ちょっと整備してでももうこんなもんだよな整備もなうーんよいしょとーほいほいここ も, もう隠してしまえばいいんだよね ですね、本日はこんな感じで終わっておきましょうかいや、もうこれでですねもう勝村がねもまぶしくなること間違いなしでございますあの変な意味じゃなくてねほんでですねえー、と、この周りの砂の壁についてリクエスト来ておりました外の砂の壁を壊してください60いいね賛成賛成多数で取り壊し決定えー、と、決定されております<笑> 壊れないので皆さんご安心くださいませ。本で、えーと、これこれ綺麗にやる方法ね、下のやつね。うん。それについては、うん、あの、裏でやっとくと思うので、えー、また楽しみにしていてください。えー、それでは本日はこんなとこで、えー、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。んバイバイキーン。